かつて存在した幻の大陸アトランティス前回の第1話ではテウが「地球人は宇宙人たちが人工的に生み出した生命体」と衝撃の告白をしました今回はどんなお話が飛び出すのでしょう 初めてテウの話を聞いたフミはすぐには信じられませんでしたなのでまず最初に自分が気になることからテウに聞いてみることにしましたアトランティスにはどんな姿の宇宙人がいたのいいいろんな姿姿のの宇宙人ががたよ例えば私の姿は上半身胸ぐらいまでが鳥で鳥 お腹から下半身がちょっと人間に近くて足は鳥のカギ爪になってる姿だったんだでも同じ鳥星から来た宇宙人はそんなにいなかったな一番多かったのは恐竜トカゲに似た姿のトカゲ星から来た宇宙人だったなへえそうなんだでもなかなか想像できないや。 宇宙人は、どのくらいの人数がいたの最後の方にいた人数しか覚えてないんだけどだいたい500人くらいだったかなへぇ…思ったより少ないね一番多かった時には、もっともっといたと思うアトランティス大陸だけだからねムー大陸にももっといたはずだったな 無大陸あーごめんまだ説明してなかったね今はないけど昔はあった大陸はアトランティス大陸だけじゃなくムー大陸もあったんだよ現在のオカルト界隈ではムー大陸じゃなくてレムリア大陸って呼ばれる場合もあるみたいだねでも私たちはムー大陸って呼んでたんだへー ムー大陸とレムリア大陸は同じ大陸で呼び名だけ違う説と別の大陸という説があるみたいですねフミはテウたち宇宙人が何をしていたのかが気になりましたところでアトランティスで宇宙人たちは何をしていたのそれは出身星によって目的はいろいろだったんだ。 例えば地球人を作った宇宙人はトカゲ星人だったし有機アンドロイドを使って金を掘っていた別の星の宇宙人もいたねここでは金掘り星人と呼ぼうかな有機アンドロイドってね構造が生き物とロボットの掛け合わせでできたロボットのことだよ。あ、ちなみに、 アトランティス人よりももっと前のつまり地球人の大元の祖先がこの金を掘るために作られた有機アンドロイドなんだよええー。聞かなきゃよかったますますわからない次々飛び出す衝撃の話にフミの頭は理解が追いつきませんでした そんな文の様子を察してテグは少しでも分かりやすい話からしようと話題を変えましたそういえばなんで金を掘っていたかというとねその理由は金はすごい物質だからなんだよ金は今の地球でもとても貴重で値段が高いものだよねそういう意味なのううん。 もっと別の意味ですごいんだふみくんは瞬間移動って知ってるかい知ってるよ僕の好きなアニメにも出てくるから一瞬で場所を移動することでしょう？そうそうその瞬間移動するときに必ず必要な物質が金なんだ瞬間移動ってできるのうん 宇宙船とかに乗ればもちろんできるよ空間を曲げて最短距離で軸を移動する仕組みなんだへーでもなんで金が必要なのふみくんごめん詳しい仕組みまでは私も知らないんだけど少しなら説明できるよ金は瞬間移動に必要な燃料みたいなものなんだすべての物質は 原子というとても小さい粒の中のそれよりさらに小さい素粒子クオークという粒でできているんだまあつまりそのぐらい小さくなるときに金は本当のすごい力を発してるんだよなんかまたややこしい話になったなそうだ難しい話は素粒子で話しよゃう進めよう ふーん燃料かいまいちわからないし想像つかないなそうだよね昔の人にガソリンを見せてとても早く移動できる乗り物の燃料なんだよって言ってもわからないのと同じだと思うんだよねほんとだね だから急いで分かろうとしてくれなくてもいろんな話の中でゆっくり分かってくれればいいようんよくわからないけどていさんの話はなんかすごく面白いよこうしてふみはだんだん知らない世界に魅了され引き込まれていきました